プラグ掃除スプレーミサイルおはようございます。プリウスの走行距離が8万キロになったので、プラグ点検をやってみようと思います。50プリウスのプラグ交換に関する情報が、ネットを探しても全然ないので手探りです。点検不要の20万キロ交換と書いてあるので、今回は点検と清掃だけでいいかな。掃除方法についてはグッドスピードさんを参考にしつつ、とりあえずカウルトップ部分を外していきましょう。 ゴムに穴が開いてて、そのゴム穴に棒を突っ込んでるだけの固定です。左右に適当に引っ張ってると外れます。ここを外しておかないと、多分イグニッションコイルやプラグを抜き差しできないですね。そしたら、2箇所の爪を外します。迷うところがないです。押したら取れます。 ブレーキフルード注ぎ口とセットになってるので、ブレーキフルード交換の時も同じ手順を踏むわけですね。よいしょっと、あとは上の方で爪で引っかかってるので、適当に外します。片手でスマホを持って動画を撮りながらの作業はめんどいです。 プラグを扱う際にはリスクになるので、整備系 YouTuber のような見やすい動画になるか不明。イグニッションコイルのボルトは 10mm でした。ただ当たり前だけど、先にカプラー外した方が楽に決まってるよね。RX8 の時はカプラーのプラスチックが劣化してるのか、破壊しないと取れなかったけど、プリウスは指で普通に外せました。 神、硬さ的に、買ってから今まで、外されたことはない感じですねプラグのところもそうなんだけど、ネジ山に高さがあって、体幹50回転くらい回さないと取れないのだるいこれ直4だからまだいいけど、V10 エンジンのプラグ交換とか地獄だなそれも、フロントミッドシップで奥に行ってるやつ無くさないよう管理するのは基本 特に私のようなガサツ人間は、そこら辺に転がしたら罪ガコガコしてたらイグニッションコイルも抜けました。ただ、抜く前に周辺の掃除するべきでしたね。ょくちょくやばいんだよな。エンジンにダメージ入れるリスクがあるし、適当に真似したらどうなっても知らんぞ。 プラグコードを返さない方式で、背が高い IG コイルですね。上の方に微妙にぶつかって邪魔。どう考えても手順を間違えてますが、カプラー自体は指で押すだけで外れたので、あとは分離して抜くだけですね。はい、まあ大事な作業は撮影以外でやるよね。抜いてきました。部分部分でゴムが使われてるので、戻すときはラバープロテクタント拭いとこうかな。ちゃんと1番から4番まで分かるように並べます。ぐるっと回転させて、同じ向きにしておこうね。 幸いにもプラグとコイルとネジくらいしか部品ないから、管理も明快で、なくしたりごっちゃになる心配がない。って長さたりねえわ、適当にエクステンションつけてきました。これ3番4番が疑問だね。上側にも手前側にも段差があってぶつかる。頭がぐにゃぐにゃ曲がるやつも試したけどダメ。変に折れ曲がってトルクがかけられない。そして撮影以外で慎重に外しました。本当は取り出すところも取った方がいいんだろうけど、うっかりぶつけたら大変ですよ。というわけでグッドスピード3直伝、卵パック、 きのお時間ですこんなんで効果あるのかよと思ったら交換後の試運転で感動しました。 トルクというか爆発感が体感 40% くらいアップ排気量を 1.8 から 2.4 に拡大したかのようなターボを増設したかのような加速感に激変してしまってびっくりネジ部がオイルで汚れてるんですよねいい具合に取れてくれることを期待しますエンジンルームの中が見えるかと思ったけどスマホのカメラじゃ無理だったねゴミや砂が内部に入るだけでエンジンブローの危険があります手早く穴を塞いでおきましょう2番も取り出しました プラグの見方はよくわからないんだけど、異常はなさそうです。まあそうだよね。純正交換タイプの吸気フィルターに交換してるだけだし、かなり分回して運用してるからね。今3番も取り出したのですが、4番が厄介です。長いエクステンションを入れると頭がぶつかる。長さが足りないと手前側にぶつかる。やっぱグニゃるから完全直角じゃないとダメだな。 結局、この角度で、1のっち分の振り角だけで、地道に回すしかなさそうです。めんどくさくなって、クイックスピナだっけ、丸いのだけで高度稼ぎ、なんとか取り出しました。うーん、やっぱりよくわかんないな。ネットでよく見る系の異常はなさそうだが、何せ2017年製のエンジンだからね。オイル管理とレイ管理の負荷にさえ気を使ってれば、10万キロなんかノートラブルって感じ、プラグくらい交換すらいいんだけど、点検不要の20万キロって書いてあるのに、 8万キロで交換っていうのがなぁ変なところでケチってやがるダメージを入れたくないのでブラシですることはしませんグッドスピードさんは歯ブラシを使ってましたが私は柔らかい髪で撫でる程度にしておきますこれは汚れた液体を入れ替えたくて髪に吸わせようとするずこれ2つ用意してプラグだけ移動させた方が良かったですねまあ自分で試して失敗しながら上達していくのがなんやかんや一番だよただプラグは何かミスるとエンジンブローだからね やべ、全然関係ないところに落ちちまった。目に入っても知らねえぞ、保護メガネも手袋も移よ用な、安全対策ガバガバスタイルなのによ飛び散りにビビったのか、今ちょっと下がりましたね。ブレーキフルードが目に入った経験もあるから、本能的にトラウマがあるのかもしれん。それにしても、電車でも同じことが言えますが、物理的に知らないというのは、本当に安全ですね。適当に付け置きしたら、パースクリーナーで洗って、入念に乾かしておきましょう。表面は真っ白だけど、液体はしっかり汚れてます。 私の PHV はエンジン駆動率高めだし、もうすぐ10万キロだから、いい機会だったね。はいそこで癖悪いですよ。そして待ち時間に、さっきのクリーナーでエンジンルームの掃除を始める私、この縁のところが気になったんだ。オイル漏れも無視できない距離になってきたし、拭いておいて損はしないだろう。中華製のマイクロファイバー雑巾でゴシゴシ。洗車用に買ったけど、水を吸わないし、細い毛が大量に出るゴミでした。こういうところに使うのにはいいね。 カウルトップの部分もなんか砂で汚れてたので、こういうのってやり出すと止まらないですね。気がついたら作業開始から1時間経ってました。おかげで冷却水を入れるタンクのキャップが、黒々としています。まあ見た目だけ綺麗にすることに、どれだけ意味があるのかわからないけど、あと、ラバープロテクタントも使って、熱にさらされがちなゴムホースも保護しておきましょう。と言っても、みんな元気だったけどね、ここよりも、 ドアのウェザーストリップ部分の方が白く劣化してました。帰宅後にボンネットを開けて冷ましておいたり、到着前に EV モードで冷やしたり、到着後に気持ち長めにクールダウンしたり、もともと 1.8 リッターハイブリッドだし、エンジンルーム内の熱害はそこまで深刻ではなさそう。ここで私、テールゲートのダンパーが気になってしまい、潤滑油としてラスペネを注入してみることに、テールゲートの動作に異常はないんだけど、なんかちょっと錆びてる感じあったし、もう8万キロだからね、汚れの原因になると嫌なので、 取りはちゃんとやります。カーボン柄が見えるでしょう実はプリウス PHV のトランクってカーボンなんですよ。そして今度はトランクの縁の部分の汚れが気になる。一周やって配線が入ったジャバラゴムにもラバープロテクタントをしておきました。ピカピカになりましたね。なんか汚れの上に油膜を貼って、うろこを作った気がしないでもないけど、さて残念ながら。 疲れすぎたので翌朝の作業となります。念のために、エアダスターでネジ山の細かいゴミを吹き飛ばそうとします。これ意味あるんですかねエアーコンプレッサーの空気と、強さが火にならないほど弱いらしい。まあ回してた限りでは、何かが噛み込んだ感じはなかったからいいか。ちゃんと左に回しながら、落としてからっていうのかなネジ山に負荷をかけず慎重に挿入しましたよ。力任せにやると、最悪の場合はエンジン側が歪むらしいですね。雑な私でも優しくならざるを得ない。 ラチェットも使うんだけど、優しく回せるところまで。というかイグニッションコイルの2番に虫の死体がついてたんだけど、これ寝てる間についたのかタオルから映ったかさて、イグニッションとプラグがちゃんとはまってないと点火不良になりますが、このネジが締まればそこは解消されるのかなもちろん、その点まで考えてイグニッションコイルを差し込んでやる必要があります。問題なさそうですね。トルクレンチも使ってないけど、弱すぎず強すぎずで。んで、このカプラーも適当にカポッとはめられます。 どこぞのボロエイトとは大違いですね。あとは適当に戻していくだけ。ただ3番と4番は相変わらず入りづらいし、遠いところにあるので、腰が痛くなる。カウルトップというかこのゴムの部分の外し方、地味にネットにも書いてないんですよね。今みたいにやるだけですよ。忘れてました。指導テストは、上を戻す前に済ませておこうね。念のために固定を確認してみるけど、ちゃんとやったし異常なしだね。いつも通り、EV モードを切って、B レンジでアクセルペダルを踏む。 うむ、いつも通りの音、何か異常があったりはしませんね。なんかガタガタ言うけど、いつもこんな感じです。交換前と比べての異常はないです。でもこの音は心配だね。最後に、なんか落ち葉が溜まってる水があるので、エアダスターで吹き飛ばせないか試す。8万キロ分の汚れはあるねー。本当は水をかけて洗いたいけど、ハイブリッドシステムがあるから怖いんだよなー。といったところです。プラグやエンジン音が異常なら、コメントで教えていただけると幸いです。では、またお会いしましょう。汚れてんなー。